それでは今日の微積分の授業に入りたいと思います。で前回は、全微分の性質と、それから合成関数の微分という話をしました。で今回はその続きで、工事変動関数の話から入りたいと思います。教科書ですと、139ページのカギ括弧の5っていうところですね、やりましょう。 改めてです、ね、いろいろ書くほどでもなく大体皆さんもこうパッと見れば分かる内容だと思いますけれども、まあ、一応確認のためにやっておきましょう。で今はです、ね、あるのは fxy という2変数関数でまずその変動関数がまあ存在してまたそれらがさらに x や y について変微分可能なときっていうのを設定しておきます。<笑> 変動関数は DFDX ですとか、それ DFDY ですね。これらが存在しまして、さらにそのこの DFDX や DFDY がその X や Y について変微分可能であるという場合ですね。 でこの時に例えばその、まあ、x に関してその2回変微分したものですとかそれからその y について2回変微分したものですとかそれからあとは xy もしくは y と x の順番に変微分したものっていうのがこ う, あのこう書くことができます。 まあ、この辺は多分あの 見, 見れば分かると思いますので見れば分かる人はあの、まあ、わざわざ書く必要はないんですけれども書き方はですねそ の, そのノーテーション書き方が何種類かありますので、まあ、それを確認しておきましょう、えーまあ、例えば X について2回変微分したものは まあ、d2 乗 f の dx2 乗ですとかあと fx x というような書き方をします。でまあ同じくその y についてその2回変微分したものについても d2 乗 f の dy2 乗ですとか。 それから f y y といったような書き方をします。で次はあのまあ x と y のですね変数がこう交互にで偏微分する変数が出てきている場合でして、例えば最初にまあ最初に x で偏微分して次に y で偏微分したものっていうのもあります。で、この時には。 まあ、例えばこのラウンドを使った書き方ですと2乗 F の dy/dx という書き方をしましてあとその下付き文字ですね下付き文字を使った書き方ですと F の xy という書き方をしますでそのここでちょっと注意していただきたいのはその y と x が登場する順番でしてでと この d 2 F の DY DX の場合にはそのこの xy の変数になるべく近い方から先にこう変微分したという順番でこう書いていきます。でこれに対してその下付き文字の場合には微分をした変数がこう左から右に順番に現れてきますのでその変数の現れ方がこの2つの書き方で 逆, に逆向きになっていますので注意してください。 でまあ、この2のバリエーションとしまして、まあ、皆さんも容易に思いつくと思いますが今度はその y から先に変微分して次に x で変微分したものというのも考えることができます。 この場合は、ラウンドを使うと D2 乗 F の DxDy という書き方をしますし、あと、下付き文字を使うと F の Yx というような書き方をします。で、まあ、一応このように、その、まあ、X や Y でですね、2回 その辺微分した同関数のことをその F の二次変動関数といいます。 あとは、まあ、もしですね、この2次の変動関数がさらに変微分、偏、まあ、微分したければというわけではなくて、変微分可能な場合には、そのさらに変微分をすることができて、でまあ、そうすると3次、4次といった、より高次の変動関数も同じように定義されます。で、えまあ、ついでに、その fxy のじゃあ r 次の変動関数が、 あの何個あるでしょうかっていう話なんですが、まあとまあ、考えなくても考える前にまあ教科書を見れば書いているのでこうパッと見れば分かるんですけれどもえと、まあ、2の R 条項ですねそのあると。でそれはまあ2変数の場合ですとまあ1回変微分するに x か y のどちらかの変数で変微分することができてで、まあ、それをこう R 回行う組み合わせですね。そうすると あのその x と y をこう r 個並べた文字 の, その並べ方になりますので、まあ、それだけの種類があるということは、まあ、全部で2の r 上通り の,、まああの変動関数が存在するということになりますので、えー、確認しておいてください。で、えっと、まあ、つ注意つと注意。 がありまして、それをこれから述べます。えっと、それは。と。教科書ですと、百四十ページの定理四点十二。 書かれてあることなんですがその例えばその x で変微分して y で変微分したその変動関数とそれから y で先に変微分してから x で変微分した変動関数が。 まあ、両方あったとしま し, ょうしかしこの2つが常に等しいとは限らないという点に注意してください。 でえー、とこれの例がですね、そのその教科書 の, その定理 4.10 のすぐ上にある、あ 例, 例としてはその前のページの139ページの下の方から始まっていますが、139ページの下の方にある例の 4.3 というのがそういう例として出ていますので、これは各自で確認しておいてください。で まあ、あの我々がよく扱うその関数の世界っていうのは、まあ、x×y と y×x というのは、まあ、大抵大抵というか普通は等しいもんだというふうにこう思うわけですけれども、まあ、変動関数を計算するような時には、まあ、この2つが必ずしも等しいのは限らないと。で定理 4.10 はそれについて何を述べているかというとその。 この両者ですね、F の xy という変動関数とそれから F の yx という変動関数が等しくなるための十分条件を与えています。ので、じゃあちょっと定理 4.10 について説明しましょう。 の f の xy という2変数関数が与えられていた、えっときにまず2つの条件を仮定するんですけれども、まあ、1つ目はその、まあ、ある点 ab のある近傍ででその fx と fy とそれから f の xy と f の yx というその4種類の変動関数が存在するとします。 点 AB のある近傍で次の変動関数が存在するというんですけれどもまず X の変微分と次に Y の変微分とそれから XY の順番の変微分それから YX の順番の変微分これらが存在するとしましょう。 でえっと、もう一つの仮定は同じく点 AB なんですけれどもとここに挙げましたこの二次の変動関数の f x y と f y x がともに連続であるという仮定をします。 この2つの条件が満たされるときに結論としては点 AB における変動関数の値ですね点 AB における変動関数 両, 者の両方の変動関数の値が等しくなると。 というのののがこのテイラーの主張です、まあ、ですので、うんうん、まあ言われてみればまあそうなのかなというような感じの、えーまあ、話ではあるんですけれどもその、まあ、これからあとでですね例えばテイラーの定理でこう いろいろ計算をしたりするときに、あ割と役に立つ性質ですので、これはちょっと押さえておきましょう。例によって、証明はですねまあ時間その他の都合で、このまあ授業内では省略しますけれども、講義ノートの方には証明もつけておきましたので、気になる人は後で確認しておいてください。 でその次にですね、うん、教科書の141ページの真ん中あたりにいくつかの言葉が出ています。C の R 級ですとか C の0級ですとか C の無限大級という言葉が出てきています。で教科書内では特にその定義といった見出しはありませんけれども。 一応これからしばしば出てくる言葉ですのでその言葉の意味を定義の形で書いておきます。 でまず読み方なんですがとこれ R とか0とか無限大がこう C の右肩についていましてでその、まあ、通常こういうあの右肩についた文字は C の難乗というような読み方をあのしますけれどもと、まあ、これに関してはあのそういう難乗という読み方とはちょっと異なるので注意してください。例えばあのこの 場合ですと、まあ、C の R 級といったようなあの読み方をしますしあとは C の0級ですとかあの C の無限大級といったような読み方もします。で一応その定義をねしましょう。 えー、と一応、このまず、この fxy というのが、ある領域 d ですね。二次のユークリッド空間のある領域 d で定義されているものとします。で、まず最初に出てくる言葉なんですが、 えー、fxy が d において crq もしくは r 回連続微分可能という言葉があります。 まずこの言葉の定義なんですが、これは D において、その F の RG 以下のすべての変動関数が存在して、しかもそれらがすべて連続であるということを言います。ちょっと長くなっちゃいますけれども。 D において F の RG 以下のすべての変動関数が存在してでただ存在するだけでなくて それらが全て連続であるというときにこの fxy というのは d において crq もしくは r 回連続微分可能といいます。ここまでいいですか で引き続きまして今度は2番目ですね2番目はこの f が d において c 無限大級という言葉の定義です。 でこの定義は、ちょっと数学の特有の記号が出てきましたけれども、任意の、これ書いてちょっと読み方を復習しますと、任意の自然数 R に対して、F は D において C の R 級であると。で、まあこういう言い方をするとちょっとその何を言ってんだかなんなんだろうっていう人もいるかもしれませんが、ちょっとこの言い方で何言ってんだっていう人ちょっとちょっと手を挙げてください。遠慮遠慮はしなくていいです。はいわかりました。はい。えっ、ー、とこれはそのどんな自然数を持ってきても。 C の r 級であるっていうことで言い換えますと何回でも微分可能でそれでしかもその同関数が連続であるという意味です変動関数が連続であるという意味です2意の自然数に対して r 級ってことはその回数だけ変微分可能って意味ですからだから何回も変微分可能であってしかも連続であるとそういう意味ですで数学ではその無限大という言葉が出てきますけれども実際に えー、とこれ自然数1回2回3回っていうのは自然数ですのでその無限回微分っていうような概念というのは厳密には定義できないんですよね。ですのでちゃんと数えられる回数だけ微分変微分をしなきゃいけないということでそのこの無限大の言葉特の文字を借りてその実際にはその何回でも微分できると変微分できるとしかもそれが連続であるということを表していますま。そういう言葉の特有な使い方数学特有の言葉の使い方をしていますので注意してください。 それもう C 回言大級っていうのは何回でも変微分可能でしかもその同関数が連続であるということを言います。あと最後に C の0級というのが残っていますのでそれを手にしましょう。 での数学の場合ですとこの0という数字もこう結構特有の使い方をしますのでその先ほど の, の CRQ の定義において例えば R に0を代入したというふうに考えますと0回微分っていうことになって0回微分って何だよっていう話になるんですけども数学ではしばしばこういう言葉遣いをしまして0回微分っていうようなものとしてあの はここではその微分ししないいこことということうを表しますですのでこの C09 というのは単にの Fxy の0回微分というのは Fxy 自身を表すと思ってください。ですのでこの場合はその Fxy 自, 自体が D において連続であるということを表します。 数学ではこういうそのゼロの使い方をしばしばすることがありまして例えばその解状という計算を皆さんしていると思いますけれどもゼロの解状っていうと普通自然数の世界では定義ま あ, あまりしないものですけれども数学のいろんな分野ではそのゼロの解状を1と定義することでこういろいろその後にですね展開する世界とこうつじつまが合うように。 なったりますので、まあ、この場合ですとその、まあ、0回微分っていうのは本当はないんですけれどもそれを、まあ、あの F 自身というふうにこう表していると思ってください。ここまでいいでしょうか。 でえー、といくつかそのうんと、まあ、ここまでの話ですね C の R q の定義をしたあまでそれに関する注意を何点か述べておきます。 これは先ほど説明しましたこの定理 4.10 から得られるいくつかの性質で割とその今後の変微分の計算には使う性質だと思いますので一応確認しておきます。まず一番目としましては Fxy が c r 級の時ですね。 でこの時にに、変微分の順序に関する性質としまして、その RG 以下の変動関数はあの、変微分の順序によらず等しくなります。 でまあ、例えば、まあ、F が C の3級ですね、その3回微分可能で、まあ、その同関数がすべて連続であるという場合には、の F の、まあ、今、F は x1 に変数関数としますけれども、その3回微分というのは順番によっていくつか種類がありまして、 例えば、F の xyx であったり、それから F の xxy であったり、それから F の yxx と、そういったこういくつかのこう異なる変動関数がですね、3次の変動関数というのは、少なくとも こ, れもこのほかにもいくつか存在するわけですけれども、これはすべて等しいということが。 定理 4.10 から言えますので、えー、押さえておいてください。で、あと注意 そして二つあるんですが、えっと二番目を説明します。えっと二番目はその f の全微分可能性に関する話で、この f(x, y) が点 a ですね、点 a これ座標 AB としますけれどもこの点 A のある金棒 U において C19 としますすなわちこの C19 って意味を先ほどの定義から思い出すとまあ1回変微分 可能でしかもその変動関数が連続であるというわけですね。もちろん fxy 自身も連続であるということなんですけれども fxy が点 a のある近傍において c1 級ならばこの時はその f はこの点 a において全微分可能になります。 でこの事実はあの新しいものではなくてですね、えー、と定理 4.7 というのがありました。教科書ですと134ページの定理 4.7 を、まあ、言い換えただけのものです。はい もともとのこの定理は 4.7 はどうだったかっていうとそのこの fxy が点 ab のある近傍でその xy に関して変微分可能でかつその変動関数 fx と fy がそこで連続ならば、うん、f は点 ab で全微分可能であるって言っていたんですけれどもそ の, あの変微分可能で変動関数がそこで連続っていうのをただ単に C19 というふうにこう言い換えただけですので。あの 特に難しいことはありませんだから一応その今まで述べてきた定理で出てきたですねいくつかの性質をまあ今定義しました C の R 級ですがか水日級といったようなそういう言葉に置き換えてもう説明できるということの例です。それから3つ目の性質としまして。 fxy が c の r 級ならばその変動関数は c の r ス1級になるということも分かります。でこのことは 必ずしもその r この剣道関数が r 回以上その変微分できないかというとそういうことは言ってなくて少なくとも r-1 回変微分できるということを言っているわけですね。もともとのこの f についてもこの crq っていうのは少なくとも r 回は変微分できてそれを同関数も連続ですということを言っています。す あの変微分したものに関してはまあ少なくとも r ス1回は偏微分可能さらに変微分可能でまあそれも連続ですとい う, いうことが言えるわけですねそういうことが成り立つので確認しておいてください一応この性質はまたあの後で使うことになります、まあ、以上があの虫の RQ などの言葉に関する注意点ですけれども、何かここまでで質問ありますでしょうか。はい。それで、えっと一応これでですね、と教科書では百四十一ページのまああの上から五分の四ぐらいのところまで来まして、次が六のカビ分写像という。 セクションががありますがここはですね時間その他の都合で今回はスキップしたいと思います。内容としましてはこれまでその2変数の関数ですね fxy に関して変動関数を定義したりそれから工事の変動関数を定義したりいろいろこう新しい概念を 出してきましたけれども、それをあのより一般的なその n 変数のあの大変数関数についてあの行っているものです。で、ですので、まああの一般化としてはその話を進めることができますけれども、まあ一応うんとまあ中には必要な人がいるかもしれませんが、えー、まああの多分こここの今回のじこの授業の大半の人にとっては まあ、とりましては多分そのまずは2変数の関数でですねあの基本的な概念をしっかり理解してもらって進むのが得策かと思いますしそれからまああの皆さんの中でですねその多変数にチャレンジしたいというこうやる気のある人は多分あの自分で本を読むとかですねそれからあ教科書を読むとかですねそれからまあでは自分で教科書読んで分かんなければこう知ってそうな人に。 こう質問したりとかま あ, ある程度、そういうまあ少なくも意欲はあると信じてますのでえ と, まあとりあえずこの授業では扱いませんけれどももし何かまた質問などありましたらお寄せくださ い, い。ということで次にですね、じゃあ教科書です、144ページのセクション 4.3 のテイラーの定理というところに進みたいと思います。 でえここではそのまず二変数関数のです、ねまあ、ある点におけるこう振る舞いを、まあ、関数をいわゆる一つのやり方としてはその多項式で近似するアイデアとしてそのテイラーの定理というのをやりましてで、まあ、その応用としましてその関数の極値を求めるという問題を考えていきたいと思います。でまず最初に一応 括弧一のテイラーの定義から入りましょう。で、まあ、このテイラーの定義も捉え方はいろいろあるかと思いますけれども。まあ、その中の一つとしてしまして、そのまあ関数を。その多項式、もしくはその級数。 禁じ、まあ、するアイディアと捉えることができます。 それが一体どういうふうに使えるんだろうってこう疑問に思っている人もいるかもしれませんけれども少なくとも僕はその数学の中でもその計算基礎学という割と応用に近い方が専門ですのでえっと強調したいと思うんですけれどもその計算機っていうのはあの そんんななに頭が良くないんですよね皆さんが思っているほど皆さんどの程度思っているかわからないですが、えー、とそんなに頭がない良くないというのはどのくらい頭が良くないということを言っているかというと、まあ、究極的には数の四足演算しかでできないんですねこうだから皆さんが数学あの算数や数学を学んだレベルで言うとまあ小学校ぐらいの計算しかできないと思っていいですあの計算機というのは本来コンピューターというのは。 でえじゃあなんでその皆さんが今使っているようないろいろな処理がそのコンピューターで可能になっているかというと そ, のそこにはその我々人類がですね今まで考えてきたその数学の理論があの背後にありましていろいろより抽象的なものを扱うわけですよね例えば画像であったりそれからあの式であったりそういったものをえと実は あのー、その計算機の内部では全てその数字の列ですねあのまあ皆さんも情報なんかで勉強したと思いますがその計算機の中ではその全てのデータは二進数の0から1の列いわゆるビット列で表されてるってことをやったと思いますけれどもそういういろいろなもより抽象的なものをですね実はその全てそのビット列で表現できるということを我々は理論的に知ってるわけです。そのおかげでその我々があの実際に扱いたくななるような あの画像ですとか音声ですとかあそういったものをですねあの試測演算し数の指則演算しかできないような機械で扱うことができているというわけですで。こ, こう考えてみますとなかなかそ の, こうそのまあね頭の悪い人にこういい仕事をせるという発想ではないですけれどもあのやっぱりこう。 そういう考えた人はすごいなというふうに思うんですけれども。で、じゃあこのテイラーの定義というのはそのどういうふうに関連してくるかというと、まあ、あの皆さんの中で比較的近い話ですと、例えばその、えー、と皆さん電卓あの実験の際にこうあの関数電卓でこういろいろな、えー、例えば三角関数ですとかあのログとか E とかそういう特殊関数とか計算しますよねで。あれは全部その 究極的にはこのテイラーの定理に基づいてその全部その多項式に直して計算していると思っていいわけです、えー、先ほども述べましたようにその計算機っていうのはその数の指則演算以上のことはできませんですので数の指則演算を使って式を何か扱おうとすると多項式までは扱うことができます多項式っていうのはえっ、ー、と例えば x の2乗とか y の3乗みたいに掛け算と足し算まあ究極的には掛け算と足し算しか出てきませんのでそうすると そのあとはそうか割り算もあればまあ有理式と呼ばれるその分数の式ですね分数の式までは計算できます。ですのでえといろいろな関数をですねその多項式で禁じするっていうのはあのそういうコンピューターのような現実的な機械でこうまあ禁じですけれども そ, のなるべくそれなりにこう精度の良くて皆さんが使えるものをあの計算する上ではあの書くことのできないアイディアになっているということを覚えておいてください。 えー、ちょっと前振りが長くなっちゃいましたけれどもで、えー、と一応ですねその、まあ、テイラーの定理というのは多分あの春学期に一変数関数でやったかと思いますが、えーとまあ、皆さんの中でですねどのぐらいその句が記憶に残っているかどうかっていうのは定かではないですので一応一変数関数の時にそのテイラーの定理というのは ど, どんなふうに出てきたかっていうのをちょっと復習しておきたいと思います。 ちなみに一変数の、すみません、ちょっと空気が乾燥してきたんです、失礼します。一変数の場合のテイラーの定理を復習しますと、教科書ですと、64ページの定理 2.19 というところにありますので。 まあ、ちょっとお急ぎでない人は開いてみてください。えー、っとそこでの一変数関数の 定, 理の定理を復習しますと、次のようなことが書かれています。えー、と Fx という一変数関数がありまして、これが 閉区間 AB ですね。一応 A よりも B が大きい実数としますけれども、この閉区間 AB で、の N-19 としますすなわち先ほどやりましたように、N-1 回は微分可能で、しかも同関数が全部連続であると。そういう関数としましょう。それから その n-1 回の同関数ですね、f の n-1 ってこういう書き方をしましたけれども、これが、回帰間 ab で微分可能とします。で、この時に、その、 この F、B ですね、この B における F の値というのは、えーっと、その A における F の値とか、それから F の同関数の値を使って、えー、次のように表せるっていうのがあの、テイラーの定理だったんですけれども、あその前に、すいません、えっと、まあ、ある、 C ですね、C これはこの回区間 AB の中にある実数 C が存在してで F の B というのがその F のちょっと一応 面倒だかもしれませんが、ちゃんと書いていきますと、まず F の A プラスえと F の1回微分の A における値をまあ1の解乗で割ったものにえーと B マイナス A をかけたもの、プラス F の2回微分のまあ A における値を2の解乗で割ったものにえー B マイナス A の。 2乗をかけたもので点 々, 点々ときましてで F の N-1 回微分の A における値を N-1 の解状で割ったものに B-A の N-1 乗をかけたもので最後に加えるものが F のの N 微分 C における値です、ね、ここで注意していただきい C における値 C はその A と B の間のどこかの値を取るわけです。どこの値を取るかということは分からないんですがそういう値が存在するということだけは証明されているわけですね。ですのでこの値に B マイナス A の N 乗をかけたものと。こういう形でその F の B を あの表すことができるというのがまテイラーの定理でした。ま1年生関数のでのテイラーの定理でした。で、ここでそのこの最後の項をですね。そのまあ、記号で言うと、rna というふうに書いたりして、言葉で言うと常用項などと呼んだりしています。 今のこのテイラーの定理において、例えばその B を X と置きますと、この上の式は FX イコールという形になりますので、そうするとこの FX を A の近傍で、ある多項式で近似するということになります。 ということも言えるわけですねでさらに、まあ、この場合もともとの定理はそのと F が N-1 回微分可能の時に、えー、これこの F をですね A 点 A の近傍で、えー、と N 字の多項式近似できるっていう話をしていたわけですけれどもこれが例えば F がですね何回でも微分可能なんかになったりするとあのもっと 強いうことが言えまして、例えば F が C 無限大 Q <笑>、例えば先ほど定義したように何回でも微分できると、しかもそれらの同関数が全て連続であるというような場合で、かつ、 この回区間 AB に中にある X に対してこの乗横 RN ですねこの乗横 RN が N をどんどん大きくしていったときに0に近づくならばこの FX というのは X イコール A で 無限級数に展開可能であるという話もありました。で、まあこの展この展開した無限級数のことをまあテイラー展開と呼んだわけです。 まで、あ、ざっとその1変数関数の場合のそのテイラーの定理のまたはそこから導かれるいくつかの性質をこう振り返ってみました。で、まあ、今度はそのここでとそうですね同様の形でえじゃあ2変数関数のについてまあ調べていきましょうということでそのこれからその2変数関数におけるそのテイラーの定理を見ていきたいと思います。 ここまで何か質問はありますでしょうか。大丈夫ですか。じゃあ、えー、まだちょっとタイムあ今なりましたね。はい。えー、とちょうどなりましたのでじゃ あ, あのここで一旦休憩にしたいと思います。うん